はいどうも、風神ジャパンゆうです。本日も元気動画撮っていきたいと思います。はい、ということで、えー、僕のチャンネルをね、日頃より、えー、いつも見てくださってる方々、皆さん本当にありがとうございます。以前ね、立ち上げさせてもらいました、えー、駆け込み寺、教えて風神さんっていうコーナーなんですけれども、こちらね、えー、視聴者の皆さんからお悩み相談のね、をあの募集していたんですけれども、えー、この期間にですね、えー、お悩み相談の方、実際に来ました。はい。 ありがとうございます本当にで早速ねあ頂 い, いた相談の方にあのアンサーとして、えー、動画をね出そうと思ってたんですけどもあのここ最近ね毎日毎日本当鬼のように雪が降り続いてたもんで豪雪地帯とかに住んでらっしゃる方はなんか共感していただけるかなって思うんですけれどもほんの少しほんの少しほっといただけでマジで家の庭がねクリスマスケーキみたいになるんですよ。はあ 一面真っ白でもうすぐ膝どころか腰とかねそんぐらいまであの積もってくるんでもうコンスタントに雪かきをねしなきゃいけないんですよはい<笑>であの僕ねちょっと体力不足もあるんですけど雪かきをね終えるともう体がぐったりしちゃってもうホね疲労感半端ないんですよもうなんていうかな例えるならあのスーパーサイヤ人ブルーになって20倍回廊下なのみたいな まあ、ドラゴンボール知ってる方はね、あの、あそういうことみたいな感じで分かるかなと思うんですけど、僕それぐらいも体がね、じも動かなくなるんですよ。はい。でも眠気に襲われて、もうご飯食べたらすぐバタンみたいな。気がついたら寝落ちしてたみたいな。そんな状況になるんで、あの動画のね、更新、もうそれでリアクション動画ともどもねあの、なかなか更新できない状況になってたんですよね。はい。なので、 えー、ちょっとね今、えー、雪かきを終えて時間が取れましたので、えー、遅くはなったんですけれどもそのお悩みの方アンサー動画としてね、えー、これからやっていきたいと思いますはいということででね、あのー、遅くなったこの間にもですねこの相談のメッセージを送ってくださった視聴者の方がねあのー、もうどんな思いで過ごされてたのかなってその気持ちを考えるだけでとっても心配になるんですけれどもはいなので まあ、もしかしたらこの動画ね、あのー、僕の言うことがその解決には至らないかもしれないけれどもでもね少しでも少しでも救いになったらいいなと思って今撮っておりますのでその気持ちが何、えー、か伝わったらいいなと思っておりますというわけで、えー、早速なんですけども始めていきたいと思いますはいということでそれではね今回頂 い, いたお悩みのメッセージの方をね読ませていただきたいと思いますこんにちは楽しく動画を見ている視聴者です ゆうさんへお悩み相談お願いします20年以上住んだ家から事情があって引っ越しました引っ越し先は近くなのですが長年過ごした前の家での思い出や仲の良かったお隣さんが忘れられず毎日ホームシックになっています前の家は収納が少なかったりお風呂が古かったり 建物自体もだいぶ年数が経っていたのですがそれ以上にとにかく愛着がありました今の家は比較的新しく収納スペースもついておりお風呂も広いです収納家具の必要がなくなったので引っ越す時に20年以上使っていた食器棚やタンスなども処分しましたそれから時とともに 慣れ親しんだ前の環境に戻りたいと思うようになりました前と同じ家ではなくても似たような間取りや場所に住みたいとも思います前の家かっこ賃貸に戻ることはもうできません引っ越してから自分の病気や怪我が続いたり家族の仕事がうまくいかなかったり家族喧嘩も増えたように思います 周りの人も家賃や生活環境家が古いなど何かしらの悩みは持っていることも承知しています時間が経てば慣れて住めば都になるかもしれませんが切ないです以上がお悩み相談になりますよろしくお願い申し上げますまた動画も楽しみにしていますねということでご相談をいただきましたなるほど いやなんか引っ越す時になんか前のうちにかなり気持ちを残してきたんじゃないかなとそういうふうに感じました20年以上住んだうちになんか事情があ、ね、ってなんか引っ越されたっていうことだったんですけれども20年以上ってなるとねもうそれはそれはもうたくさんのねもう本当いろんな思い出が集まった家だったんじゃないかなってそういうふうに思いますしあの相談者さんにとってそのなんか楽しかったこと それからそれだけじゃなくてねやっぱり人生ってなんか浮き沈みありますからつらかったことと か, なんか大変だったこととかね本当にねいろ、あのー、ん, んなことを乗り越えてきたその時間っていうのが長い人生で見た時にんかなってなんかそういう風にね僕はあのー、想像したんですけれどもやっぱね愛着ありますよねなんていうか、あのー、例えばねあの友達のお家とかあの親戚のお家とか行ってもそれぞれ 家のの匂いいいみたいななって違うじゃないですかそれこそ旅行とかね行ってきてなんかいいとこ泊まったりしていい思いしてきてもやっぱりねなんか旅行先から帰宅した時のこの家のドアを開けた瞬間のこの匂いっていうかねあのあ帰ってきたなみたいなあの心休まるこのなんか匂いっていうの分かりますかねなんかそういったのがこの心をねすごく安心させる。 気がすするんですよねだからより一層その愛着っていう部分にもつながってくるのかなって思うんですけれども、えー、相談者さんがね引っ越された後の、えー、お家っていうのは、えー、前のうちよりも新しく、えー、お風呂も広くて収納にも困らないっていうことだったんですけれどもで加えてですね、えー、仲の良かったお隣さんこれもなかなか会えずに今毎日ホームシックだっていうことだったんでやっぱりなんか。 コロナっていう情勢もありますから、うん。それこそ、もう家族にすらね、例えば、その単身赴任で仕事をされてる方とかも、その離れて暮らす家族にね、あの、会いに行くのとかも、それすらもう気遣う時代じゃないですか。はい。もうなんていうか、移したらいけないとかね、そういう気持ちがもう大きいですから、はい。なので、うん、例えばね、この相談者さんのね、例で言えば、え、お隣さんの方はものすごい仲良かったっていうことだったんですけれども、 うん、いくら仲良くても身内にすら会うのをためらう今の状況だとなかなかねこれ直接会って、えー、話したり、えー、一緒にねどっか出かけて遊びに行ったりっていうのもできないじゃないですか、うん、だからこのホームシックとかもねあのすごい解消しにくい状況にあるんかなと。 そういうふうに思いました。なんていうか、自分のようなものがね、語るには本当に申し訳ない。そんな気持ちなんですけれども、冒頭にも言った通り、ちょっと解決にはね、至らないのかもしれませんが、僕もその、やっぱり自分のね、動画を見てくださってる、自分のことを応援してくださる視聴者の方をね、少しでもなんか助けたい、力になりたいなっていう思いもありますんで、僕なりのこの考え、それがもう 1% でもね、参考になればいいなと思っております。うん、なんていうかもう、 こんな風なことを言ってたやつがいたなとそんなぐらいのね、えー、一つの話として、えー、聞いていただければ、えー、幸いかなと思っておりますというわけであのまずね僕がお伝えしたいのがとにかく一人で切なくならないでほしいんですよはいでなんていうかあの家族もね 1人でもいれば話だってできますし何よりねやっぱり一番身近な言い方ですからうんもう会話とか気持ちもねあの一方通行にならないでご自身 の, あの家族みんなが幸せになれるように進んでいくそんな話ができたら何ていうかあの家族の喧嘩とかもね少なくなるんじゃないかなってそういうふうに思うんですよ、はい、でやっぱりね引っ越しって大きい決断じゃないですかはい。えー いいろんな理由があると思い ま, してまあね、えー、相談者の方も家族でね事情があってその時一番いい決断をして引っ越されたのであれば少しでもいい方向に進んだんじゃないかなってそういう風に思いますし、うん、やっぱりねやらないよりやったその一歩っていうのは大きいんですよ、ね、だからねまずそれがその自分にとってデメリットになるかどうかそういうことを僕だったら考えますね はい、実際ね、あのー、僕の話をしますとこの自分のね、えー、住んでいる家これっていうのももうたってから30年近くなるんですよはいなんでね、あのー、まずやっぱり落ちて古くなると給湯器水回り屋根その他もろもろね本当にメンテナンスにとんでもなくお金かかるんですよ、はい あの若い方まあ僕も若いって若 い, いですけど、はい、あの大学生の方とかね20代の方とかあのこれからどんどんねそういう問題にぶち当たっていくと思うんですけれども実際ほんと建物のお金かかるんですよ。はい。例えばあのそれ以外ね賃貸の場合とかでもあの契約次第では壁紙だったり自分たちの壊したところは直してから出てってくださいねってあのそういうところもあるんですよ もちろんそうじゃないところもあるんですけれども、それから最初にね、まずその入居する際は、そこのところをよく確認して、えー、決めるのがいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、えー、話を戻すと、ですね、まあ、自分はそのメンテナンスするその部分を、その金額、まあ、やっぱり大きいお金かかるんで、その金額で直すんであれば、やっぱり僕も引っ越しを何ていうか視野に入れて考えると思います。 加えてね、えー、例えばあの買い物とかその他にもねあの普段よく行く場所とか、えー、そういったところとあの距離が離れるような場所っていうのもあの極力やっぱり避けるんじゃないかなとそういうふうにも思いますでねあのまあもろもろ踏まえて考えると物とかね場所にどれだけ愛着があっても例えば今回で言ったらお引っ越しっていうね決断をされたわけじゃないですかででそれにに至るまでには一生懸命 何日も何日も考えて出した結論だと思うんですよでそれって何のためにじゃあその引っ越したかってその時よりも、えー、もっといい暮らしだったりとかより良い状況にね自分を持っていくためにやるわけじゃないですかだからそれっていわゆるね自分が前に進むためのね決断じゃないかなとそういう風に思うんですよでもしその結果ねその新しいお家が思っていたものと違ったとしても ご自身の、ね、気持ちを過去に置いてくるのではなくてもっとねこれから先のもう未来の楽しいことを想像して明るい気持ちこれをねもう常に持ってほしいんですよ で, でご家族とね一緒にもうたくさん話をして例えばこれからもう家族がもっともっと幸せになるもっともっと楽しくなるようなそんな計画を立てるのも一ついいんじゃないかなと思うんですよ、はい、やっぱりねこの人生ってあの限りあるじゃないですか うん、だからその残された時間をね悲しい思いとか辛い思いマイナスなこの暗いね感情を持って過ごすのってもったいないななと思うんですよだから1秒1秒ねあの人生を最後に振り返った時に自分って楽しい人生だったなもう一回この人生過ごしたいなって思うような結果につなげるためにもやっぱりねそうやってどんどんどんどん自分が良くなる方向これを考えることが すっごい大事だと思うんですよ、ねはい、でまあ僕一つ気になるのがね相談してくださった方が、えっと、引っ越しされてから病気や怪我とかが続いたり、えー、お仕事がねうまくいかないようになったと、えー、そういうことだったんですよ。はいでまあ、もしかしたら何て言うかそういうスピリチュアル的なそういうこともあるのかもしれないんですけれどもでもやっぱりね僕としてはその現実的な、えー、視点でね えー、言わせてもらうとやっぱりねこの人生っっていいいことばっかりがが続くわけがないんですよ、うん、たまたまねなんか嫌なことがあって気持ちが沈んでる時こういう時になんていうか悪いことって重なるじゃないですか不幸、うん、がどんどんガッガッガッって重なってってでそうなるとね人間やっぱりそのなんか根源というかね大元これをなんか追求するじゃないですかうん。 でそうなるともう必要ないのにさらにどんどんどんどん自分を追い込んでしまってもう気持ちもどんどん落ちて傷ついてっていうねこのもう負のスパイラルに落ちるんじゃないかなってそういうふうに思うんですよだからこそねやっぱり人間その今乗り越えられなくて苦しんでるそのね大きな壁それにぶち当たった時にうーんなんていうかもう今までねいろんな困難乗り越えてきたその乗り越えられていた頃があなんか幸せだったなあの頃良かったな でそういう風な考えになっていくのかなっていう風に思うんですよ。で、まさに相談者さんもその部分を、うん、なんていうか、今まで以上に不安に感じて、あのこの今ぶち当たってる壁、乗り越えられないんじゃないか、今までの方が、おとなしくしてた方が幸せだったんじゃないかなと、えー、そういう風に振り返って、えー、切ない気持ちになってるんじゃないかなと、えー、そういう風にね、えー、見受けられたんですよ。だから、一つね、えー、大切なのが、まず、 まず自分の気持ちを前向きにするために例えばねまあきっかけ作りとして、うん、家具の配置をね変えたりとか模様替えをしてみたり何でもいいと思いますでそれでなんかいろいろ試して自分の中で気分転換をしてみてそれでも何ていうか気持ち的に納得がいかないのであれば今一度あのご家族とあとお金と相談してあのまたね新しいところにえ引っ越すっていうのも まあこれもね一つ有効な手段じゃないかなとそういうふうに思いますでねあの人生ってほんとこれからなんですようん今どんだけねいやもう年取ったからとか思っててもこの一秒一秒が一番若いんですようんでこれってどういうことかっていうとやっぱり人間ってどれだけお金を払ってももうどんだけお金持ちが何億何兆と払っても過去には戻れないんですようん だからこの今過ごしてる1秒1秒が後になってね例えば10日後1年後10年後振り返ってみた時にあの時は良かったなってそういうふうにまたなるんですよだからこそこのね瞬間を大切にもう全力でもう命を燃やして生きることでよりね素晴らしい未来がやってくるんですよだから自分からね掴み取るぐらいの気持ちじゃないと物事ってね、あのー、開けてこないんですよねうん だからもうやっぱり過去を振り返ってる時間はもったいないこの1秒1秒でもっとできることないかあ明日のために1年後のためにはたまた20年後かもしれないもうその先のね自分のビジョンを構築してもう誰も追いつけないようなもうね幸せを掴み取ればいいじゃないですかもうだから前にベクトルをね向けて自分のやりたいこと夢 もう全てを、ね、叶えるためめに突き進めばいいと思うんですよそしてねまあ今はその以前仲良かった、えー、お隣さんもねちょっとコロナがあってなかなか会えないと思うんですけれども例えば、まあ、その間にねあの手紙だったり LINE あとはまあネットのねあのなんかオンライン飲み会とかいろいろ今あるじゃないですかそういうツールもね使ったりしてまあしょうもないことでもああでもないこうでもないっつって話すあの っていうこともなんか楽しくていいいじゃないですかもうやっぱりねもう人生くよくよしてる時間が本当にもったいないだから楽しく生きないと本当に損ですよもうこの与えられた人生もう次人間で生まれ変わってこないかもしんないんでもう今この瞬間をねもう最大限に楽しみましょうよまあもしかしたらですね、えー、僕のこのお伝えした考えっていうのは、えー、相談者さんの視点からしたらですね なんか何も相談にならなかったなと思うのかもしれないんですけれどもそれでも何ていうかもうほんの 1% それでも構いません気持ちがね前に向いて今まで悪いこと続いてたかもしれないけどこれからいいことが始まるその流れを作るきっかけの一つこれになったらいいなと少しでも役に立ったらいいなと思ってますんで、えー、そんな気持ちも込めてね、えー、これから 幸せに楽しく過ごすことができるように、僕からもエールとして、なんかね、あのー、気持ちの励みになるような曲、えー、ワンフレーズなんですけれども、送りたいなと思っております。それではですね、最後に聴いてください。木室京介さんで、The Sun Also l i e です。たとえ遠回りしてもいい 信じた道の彼方に日はまた昇る旅人よ空を見上げる限りそれではまた次の動画でお会いしましょう。See you next time you